グリ的な問題で語ってもいいんじゃないでしょうかよ。に出ていい な, かなかったらねカメラオッケー音オッケー役者オッケーよーし、OK、よっさっはいどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですえー、本日10月16日一番くじ僕のヒーローアカデミア The Movie World Hero Mission 開催されます1回680円今回5回挑戦していきたいと思います正直ねお金があれば、うん もう10回20回と欲しいフィギュアが出るまでやっていきたいんですけどもあいにくお金がありませんなので泣いても笑っても5い勝負ちなみに監督とヒーローアカデミアの関係なんですが関係キロアカの第一期と劇場版最新作のこちら 4DX 版を体験しましたその時のツイートはこちら鑑賞終了やはりアニメかける ×4DX は最強座席重心振動はキャラとその瞬間瞬間の感情がダイレクトに点滅され没入感がエグい 不安視していたほぼシリーズ眉間賞1シーズンからめちゃくちゃ成長していてみんなヒーローとしての自覚本気度責任感がマジ鑑賞中に常に目頭がジンジンした見てよかった というわけでですね、すっ飛ばしね、4DX 版の最新版の映画を見たんですけども、めっちゃいいヒロアカ見てない人は人生の大したものを失っていると言っても過言ではないぐらいです。早く2期見ろっていうわけなんですけども、第1期のレビューをね、編集して公開してからじゃないと見えないというですね、自分に課したルールを設けているので、まあ、現在編集頑張っております。<笑> ラインナップを見ていきたいと思います。上位賞、A 賞、緑がデくク、リギア、欲しい。B 賞、爆号、かつき欲しい。C 賞、トトロキシト、欲しい。D 賞、エンデバー、めちゃくちゃ欲しい、欲しいです。ちなみにですね、エンデバ、箱がめちゃくちゃでかいらしいです。しかも、1ロットの中に1つしかないというね、1個しかないエンデバー、もう絶対欲しいでしょで、その次のい、e、い賞、タンブラー。これは欲しいよ。実用的マニアとして、 はーえ最近です寒くなってきたのでタンブラーをですねしかもね色が黒ってねかっこよくないですかでその後の F 賞キャンバスボードはうーんまあまあまあまあまあ飾れるとして G 賞のラバーチャームこれはちょっとね飾り方がわからないこういう小物系に関してはですね正直集めていないので今回は、ね、フィギュア ABCD そして E 賞のタンブラーもこいつらをめがけてスマッシュをま 当てていきたいと思います。ヒロアカのフィギュアめちゃくちゃクオリティが高い。監督今現在こちら持っております。 気づきでしょうかなんとですね、今回のデック、ハッチャー、バクエンネバー、全員いません。フルサイズのフィギュア持っていないんですよ。劇場版でもメインを張っていた3人のフィギュアを1回もね、持っていないというわけで、今回ちょっと当てていきたいなと思います。過去に秘密のやる一番くじをですね、合計15回挑戦してるんですよ。え、フィギュアがゼロなんですよ。そろそろ確率的な問題で当たってもいいんじゃないでしょうかえ逆にもうここで来なかったらね、相当やばいぞ。というわけで、では引いていきたいと思います。しゃ これ5回お茶店の時も4枚してますので。はい 帰ってきました時時刻は8時です別件で撮影の依頼が入っていたので撮影をしてきましたというわけで成果でございますはい でかいななんかでかいよちょっとずつ紹介していきたいと思います。え、まず、解消からいきたいと思います。G 賞、ラバーチャーム。こちらなんと、1個しか出ておりません。続きまして、F 賞、キャンバスボードがお2つ、出ました。ありがとうございまーす。え、続きまして、E 賞、こちら、タンブラー。いや、欲しかったタンブラーね。1個、ゲットできました。ありがとうございます。なんか、想像よりにサイズが小さかったです。え、続きまして、こちら、こちら表、表やべ紹介します。じゃあじゃーん 念願のフィギュア、でかくねちょっと待って。いや、正直監督フィギュアね、欲しかったけども、どうせ今回も当たんないでしょうと思って、こういうね、ちっちゃいカバンにいたらね、もうパンパンで入り出なかったんですよね。というわけで、こちら、出ました。ピリッとめくったで、3番目にね、爆豪勝樹って出て、すっごい嬉しかったです。ちなみにこちらなんですけども、通常版とフードも付いてるので、2バージョンね、好きなバージョンに切り替えることができます。いや、重たいよ、ちょっと。これくらいの重さです。でけえな。 はい、で今回なんですけども、店舗のファミリーマートに行ってきました。広岡の一番くじが開催されるのが10時なんですけども、約1時間遅れの11時に行きました。で、商品に関してはですね、こういう箱が3つぐらい、と、あとはエンディバーが残っておりました。半分ぐらい減っておりました。今まで監督はですね、数人ヒーたーぐらいのほとんど真っさらな状態で引くことが多かったんですけども、今回はかなり減ってる状態で弾きまして、ゲットできました。ありがとうございます。嬉しいね、これ。 本当嬉しいね今までねフィギュアって、まあ、プライズで購入したりとかメルカリ落札したりとかねやったんですけどもピリッとめくって爆豪カツキと出てきた瞬間もうニヤニヤが止まらねえ。もちろんね、ま、目の前で店員さんがいいのでもう普通に。うん っていう感じだったんですけど、もう心の中では、もうめちゃくちゃ嬉しいです。というわけでですね、開けさせていただきたいと思います。まずですね、解消から、今回は2回目じゃなくてもう1カメで行きたいと思います。で、人賞のラバーチャームなんですけども、こちら14種類となっておりまして、デク、カっちゃんトトロキくん、まあ、とりあえずいっぱいいます。まあ、でもこの中で言うとやっぱつゆちゃんが欲しいかな。いや、嬉しいな。今までね、合、OK、計で15回やって、もうほとんどね、解消だった。自分からしてみれば、フィギュアが当たったのは奇跡です。ありがとうございます。では、行きます。 ははい、はい、おおデクかっこいいデクいラバーチャームですねラバーチャームってこれどう使おうかな、まあ、カバンとかにつけるんですかポケットしましたデクですねいや劇場版見てよかった最高でしたえ続きまして F 賞キャンバスボード実際に手元にね来るのが初めてです、まあ、欲しいのはまあ、もちろんつゆちゃんと、まあ、エンデバーとかいやもうこれ み, みんな欲しいですねからなければいいですね今回2つあるのでいきます3 2 1はいタレタレタレおっかっちゃんいいね質感このこの感じ本当にこれキャンバスだよ 裏, にかん裏はプラスチックでこれ。 ただの紙じゃなくてもうキャンバスボードでここに紙があるのでこれに立てかけていやいいね最高でしょこれにこのフィギュアを後ろにかければもう完璧ありがとうございますじゃあもう一個被べらなければいいかな誕生日が同じなお茶子あとは劇場版のロディもいいねまあ、エンディバーもいいしいきます321はいいいね主人公デック 同じ種類、同じ種類、同じ種類。だったら、とどろきくんも欲しいな。あ、これなんかかけれるんだね。なんかこれ引っ掛けて、かけたりとかできるっていうわけですよね。いいね。はい、というわけで、デクとカッチャンをゲットいたしました。ありがとうございます。はい、続きまして、タンブラー、実用的で嬉しいです。ありがとうございます。サイズがちょっとちっちゃいのが残念なんだけども、3人とデク、カッチャン、あ、ちなみにこのメガネなんですけども、ちょっと、こちら見てください。メガネの残骸です。えー、私の愛犬、ナビーくんがですね、ぐちゃぐちゃにしました。メガネケースの上に置いてるんです けども上からさらっと取れるやつなの で, でやられました。このメガネに変わります。でもですね申し訳ございませんえ。監督今撮影していますストックがあと30分ぐらいあります。なのでこのメガネをつけている動画が出されたら結構最近撮ったんだなっていうこの ZV10 買ったのでこのメガネとセットで ZV10 で撮ってんだなってねえ見ていただければなと思っております。と早速行きましょう。じゃあ開けていきたいと思います。は い, いきます。三二一。2 1 お、とどろきくん。多 い, い。劇場版の3人。デク、タッチャン、そして、とどろきくん。はい、ありがとうございます。タンプラーだけど、超プラスチックですね。ちょっと思ったよりはちょっと、いや、これはですね、使いたいと思います。まあ、サイズ的にコーヒーは入れれますね。まあ、こんな感じで、ありがとうございます。はい、というわけで、ラスト。 こちら、開けていきたいと思います。ツイッターで監督やっぱり気になってね、披露か一番くじって、ね、超人気らしてですね、買えない方が続出しておられました。それを見てね、このね、爆豪ね、メルカリで見ますとですね、一番安いのさらっと見ますとですね、これを売れば 6,500 円ですよ。もちろん、絶対に売らないですね。いやでも 6,500 円か。 これ5回引いたんで3400円で引いておかしいよねおかしいよねいやでもね1回も引けない方がいたということでですねありがたくいただきたいと思いますというわけでですねめちゃくちゃクオリティが高いですねヒロアカのフィギュアを開けていきたいとおーうーわうーわちょっと見て見てよ て, 見てめちゃくちゃやばいよこれこれすごっええー、こんなの一番くじ680円でいただいてよろしいんですかやっべうーわちょっと待って ああ、新品の匂い。うわーちょっと待って、待って、待って、待って、待って、待って。うわーわあ、重、うーわ、ええー。ちょっと待って、クオリティが高いよ。で、劇場版見てよかったわ。うーわ、見てこれ。ええー。てか、でかいな。見て、この足。足と、あとこの足のガード。これ。そして背中。見てこれ。ああ、あ、そういうこと。顔。 2つ、なんか帽子かぶせるのかと思ったら帽子脱げバージョンと帽子かぶりバージョンがありました痛いやっぱり爆豪の髪の毛痛えわこれはねこのままつけていいの痛い痛い<笑>痛いよ爆豪さん痛いんですけどうおお見てかっこよすぎでしょうーわこれはみんな欲しいわ わーこのデカさは多分これ初めてじゃない初めてですね。やっべこれ。しかもこの重量感、えー。そしてフード付きバージョン。うわ。<笑>うわ、見て。ああ、劇場版見てよかった。いいねで。どっちにしようか、ね。これね、やっぱ2体欲しくなるわ。わかった、そういう理由が。小さいこれ透明なやつは足置きですね。 倒れないようにするための足置きですまあでもこれなくてもちょっと不安定だけどもなくても立ちますこういう感じで置きたいと思います。ディックも欲しい驚きくも絶対欲しくなるじゃんこれでもこれ全部揃えたらなメルカリで揃えたとしても安くて 5,000 円だとしてもあと1万かいやーきついな とりあえずこちらは大切に飾っていきたいと思います。はい。というわけでですね、このチャンネルではですね、こういったオタク、アニメグッズなどを紹介したりですとか、監督自身自主映画を撮っておりまして、大好きな映画だったり、まあドラマだったりね、アニメーションだったり、いろんなね、デビューを徹底的にやっております。で、そして本日なんですけども、チャンネル登録者300人いきましたありがとうございますコ ツ, コツコツコツコツですね、1年今9ヶ月ぐらいですかね、やっておりまして、最近298からね、全然動かなかったんですけども、ね、今日の朝見たら 299! そして、 ねね一番釘引いいててててきてもう撮影終わっっったたた後見てみたら、ね、300人なと言っていましたありがとうございますえ、これからもどんどんね、年内500人を目標としております。あとね、2ヶ月半で増やしたいなぁそれはもちろんね、動画投稿しておかなければね、30本溜まってんでもう1本でも多くで出していきたいなと思っておりますので、でまだチャンネル登録してないそこのあなた、ぜひともよろしくお願いいたします。めちゃくちゃ熱く語ったね、広岡のレビューも今後出す予定ですので、ぜひ、広アカ好きな方は、登録を この機会にしていただければなと し, して い, いただしていただければなと思っております。ではまた次の動画で会いましょう。 わーるい、ワールわるい。まあ、鬼滅と比べちゃ、ちょっと何年、何, 何年、何年休みをさらっと見ますとですね。六千五百円で売られて、売られておりました。ですけども、めちゃくちゃ厚く型、えまあ、めちゃくちゃ厚く型 っ, ってね、ヒロアカの。レビューもありますので、今後出す予定です